Halo guys! Selamat pagi! Hari ini kita lagi main di taman di dekat Suzuka Kamannya luas banget nih、ini、Kita baru pertama kali main kesini Main sekali permainannya disini Cuacanya juga bagus にちょっと待ってな。違う <笑>ねえママ、ねえ直して。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑> you、yeah. これいこうれは<笑>、これは、これは、とれは、これは、これは、これは、これは、これこれ なんかこんなことする。 あ違うここここれれさ、いいいいいてててけけば巻いて巻いてすればするかも、ばんもいや、まあ、こんんんででななな感感ちち感じこんな感じじンクちちちっゃゃめめぞ。 こんな感感じじそう、こ、ね、んないでたたきちょっっと待って、のたろてあれのね。 写真撮ハた<笑><笑>なんとなくハハハハハハ見て王子様はハハハハハハハハハハハハハハハハハママ王子様は<笑>？ママ王子様はハハハハハハハハハハハハハハハハハ kita udah main di koyeng sini sekarang karena kita udah lapar kita mau pergi makan siang dulu k a r a n g ini deket ke restoran suka-suka restoran Indonesia kita mau makan siang di sana aja lah oke sampai kita besarnya ya sekarang kita udah di restoran suka-suka kita udah pesan makanan うのののどうした<テッ><音声> うんも<笑><笑><笑>もししリリとと行行くくきかかたたたたた見なななながら、ね、ババっっっっのああるるれないやった、ね、見たくな い, いやルやね嫌せすててて帰そこにイエイ 私、う、の、ん、<笑><音>こちちょっとはあない<音>ここいたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはたはあなたはあなたはなたはあなたはあなたはあなたはあなたはなたはあ Kepur. Nasi goreng campur ya nah, Pesanan kita udah dateng nih Pesan a s i goreng campur spesial Kalau、oh, maki pesan nasi campur biasa aja Biasa a u 不谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢 あ<音音 olo>、うんうん、あ、いいごめ<音乐>、うんんんうな食べ。<音 lessness><音> すごい。 スタジオのローランが必要ですから、まきやなビシンで。 昨日、ののあの階段あったやんやか<笑>階段あったけど、今日はさ、ちょっと違うところに来たのかな。め、うん<笑>うん、めちゃめちゃゃいっ <咳>まあ、何でもチョコ入ってるよ。 うん、座って座って見たかった座ってうそう足り合うのかじゃあ立ってみよう飲んで見てもいいか着物がすごく高い <笑>どうおいしい。うん、お、う、い、ん、しいけど、あれ怖い、ね。もう、いつまでバリ怖いね、うん。あそこのバリもめちゃめちゃ怖い、なんか。<笑>ママはちょっと食べるうために、僕のママみとって。ちょっと貸して。 飲めないよ成長型が。<笑> うんうんうん、めっちゃうん食べよう。 うん、ねえねえどタどタうるさいから。 なんなん こいたね。<笑>ねえねえ。そ<笑>うか、ちっちな。早く食べて。ごっくんのほう。<笑>でも、成功は買ってみよう。早くたか、食べろ。あ<笑>あ<ー>。<笑>もったいないな。うん、もったいないな、こいつ。 バイバイバイバイバイいイバイ Ajar terus aja Sekarang kita s udah nyampe rumah Hari ini kita udah main di taman Makan di r a s a n i a u d o n e s i a Terus pulangnya tadi karena Aka buru masak Kita ngambilin i take out. b u k a sebuah kade,、nah, dong. Tadinya mau makan di sana, cuman kayaknya lebih enak yang di take out nih. Jadi kita、uh, pesen yang dibawa pulang aja. Oke, vlog hari ini cukup sampai di sini ya. Sampai jumpa lagi di vlog berikutnya. Bye-bye, sampai jumpa. Bye-bye, minta minta neng.、Wow. バイバイ。